こんにちは、ブロです。今日はですねミニマリストとしてこの AirPods Pro をレビューしていこうと思いますいろんな人がレビューしてるんですけども実際ミニマリストとしてちっちゃなアイテムをどう活かすかっていう話をよりミニマリストの視 点, 視点からまとめていこうと思いますこのチャンネルではこうしたミニマリストアイテムの話だったりだとかあとは生活コストをいかに下げるかで楽しい生活をしていくためのお金の使い方だとかをまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日はですねミニマリストおすすめのエアポッツの話をデメリットとメリットに分けてお話ししていきます実際いろんな人がレビューしてると思いますただ僕のチャンネルでは何が言いたいかっていうとよりミニマルなアイテムを更新したいミニマリストのためのエアポッツのレビューをどんどんしていこうと思います で実際、いろんな人がノイズキャンセリングがすごいよとか、えー、外の音を遮断しますよとかっていうような一般的なレビューもちょこちょこするんですけれども、今回はデメリットもより詳しくお話ししていこうと思います。で例のごとく、僕はこれを、んていうんですか、その、広告案件としてもらってないわけですよ。Apple 社から依頼を受けて広告を貼ったりしたとかっていうふうな形でしてないので、一般的なあの消費者としてどんどんどんどん辛口レビューをしていこうと思います。 で今日のお話はですね、4つにパートを分けてお話ししていきます。4つですね。で、1つ目があの、やっぱり最軽量じゃないか、ノイズキャンセル界で最強の、最小の、えー、最軽量の、えー、エアポ望痛、本当に最軽量なのかって話が1点目。で、2つ目のポイントは、ノイズキャンセルやっぱりやばいですよねって話。と、3つ目が、やっぱりあの外の音を聞こえる状態にするための内臓機能の詳しいお話。と、4つ目が見た目、うどんっていうふうに言われてた、この、 AirPods の耳なんですけども実際どうなのかって話をしていこうと思いますまず一つ目一つ目なんですけれども何より軽い AirPods っていう話をしていきますで実際これノイズキャンセル界では最軽量なんじゃないかっていうぐらいに言われていますで最軽量なんじゃないかっていうふうに言われてる理由なんですけどもやっぱりノイズキャンセルによっていろいろありますよねで実際音を遮断してくれます音を遮断してくれるあのイヤホンどんどん増えてきました ただ、実際重かったっていうのは、えー、従来のお話です。例えばソニーの、えー、WF1000XM3 っていうのがあったんですけども、それ重さはいくらかっていうと 17g。両耳合わせて 17g だったんですが、で外が、外側はですね、95g していたというようなソニーのが一般的でした。ただ、今回出たこの AirPods Pro、何がすごいかってすごい軽いんですよ。なんと 5.4g です。 2つのこの部分で 4.5.4g でこの容器を合わせると 45.6g となんで一般的なノイズキャンセリングのイヤホンよりも半分近く軽いっていうのがポイントになりますミニマリストとしてお勧めするのはやっぱりこの大きさだとか軽さだとかっていうのを重視しますよねっていう部分でいくとすごく軽くてなおかつノイキャンがついてるっていうのがこの AirPods のすごさですただ色々とやっぱりその デメリットもあったりするわけですよ。うどんっぽいだとか、あとはノイキャンのノイズキャンセリングが あ, のあんまりついてないんじゃないかとかっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけども、実際ノイズキャンセリング結構すごいです。僕あの、ノイズキャンセリングのイヤホンを使うというよりも、ヘッドホンを昔使っていました。それと比べても結構いいですね。で、ノイズキャンセリングどういうふうな機能になってるかっていうと、えー、外の音を遮断するために、中から別の音を出してるだとか、 あと遮断するためにここに空気でフッてやったりだとかっていう風に言われていますで AirPods どうなってるかっていうと AirPods も外の音を拾いながらあのソフトウェアでノイズがない状態を作り出すっていう風に言われていて1秒間に200回音を調節するそうですでソフトウェアここについているソフトウェアで自動感知してノイズを減らしてくれるっていうような状態だとで実際どんな感じのレベルかっていうともう何て言うんでしょう 海の中に潜った時のような感覚ですこれちょっと正しいかどうかわからないんですけど例えば海の中潜っていくと外で話してる音って聞こえにくいですよねそれと同じようにその耳が塞がれてるような状態がずっと続いていて外の音がかすかに聞こえるけども中身が分かりにくいような状態までノイズキャンセリングができているという感じですで実際外を歩いてると後ろから来てる車の音が分からなかったりだとかっていうふうになるんでそれはちょっと危ないなと。 いう部分でいくと三つ目のポイント。三つ目のポイントは何かというと、外の音も聞こえるような状態になります。これが面白いポイントで、ノイズキャンセリングの最近 の, あのエアホンの特徴なんですけれども、こういった部分、ここ、AirPods の場合、ここを長押しで2秒押すことによって、これが自動的に外の音を拾うようなモードと、ノイズキャンセリングができるモードに分けることができます。これが、 面白いポイントになってますで外の音をどういうふうに聞き分けるかっていうとマイクが外付けでついてます。なんで外の音を別のマイクが拾ってで外の音も拾うし中の音音音楽も聴けながら外の音も聞きますよっていうモードにすることができるんです。これが AirPods の面白いポイントですよね。でこれもいろんな人がいろんなふうに解説してるんであの他の動画を見ていただければなというふうに思うんですけども実際これすごくいい感じに外の音も中の音も聞くことができます。 こうすることによって別の音も聞きながらいろいろとあの、えー、両方使えるっていうのがありますで実際実際ですよ実際使ってみるとどうなのかっていうとやっぱりいろいろと外の音も聞きながら歩けるっていうのがあるんで使いやすいとでプラス昔の AirPods の場合何が悪かったかっていうと結構落としやすかったんですよ でアメリカだとか地 下, 鉄です地下鉄の線路にすごいいっぱいこのエアポーツのゴミが落ちてるっていうふうに言われていて そ, のそういうこれはエアポーツをつけている人たちが実際に乗るときに落としたりすると落ちてしまって線路の上にエアポーツが落ちてるっていう状態になってるっていうぐらい落としやすいものだったんですけどもここにキャップがつくようになりましたこのキャップがしっかりと耳をホールドしてくれるのでよりえー 落ちにくくなったったていうのが現状ですですプラスやっぱり見た目の部分でいくとうどんの部分が短くなりました「うどんうどん」っていうふうに言われていたんですけれどもここのね AirPods の, のこの部分がうどんっていうふうに言われていてうどんの麺のようになってるっていうふうに言われてたんですけれどもそのうどんの部分が短くなりましたこれあのつけてる人にとってはすごくいいですよね見た目もよりよく 良くなったんでそういった意味でもうどんの部分が変わったのであの使い勝手が良くなりましたデザイン性が上がったっていうのがありますねでちょっとなんですけども僕のような黒のスウェットを着るようなタイプの人にはちょっとこの白のキャップにゴミがつきやすいんですよ昔のエアコースの場合だとプラスチックで全てコーティングされていたのでなかなかゴミがつきにくかったんですけどもこのキャップがつくことによって白に汚れがより目立つようになったと これがちょっとしたデメリットですね。ちょっとしたデメリットとすれば、この白に汚れがついてしまうというのがあります。で、プラス値段の部分でいくと、やっぱりちょっと高い。2万800円、税抜きで2万7800円するので、他のノイキャンの、えー、イヤホンと比べるとちょっとだけ高いかなと。で、人気なソニー の, あのノイズキャンセリングのイヤホンはいくらかっていうと、2万7 0 0 0円。 えー、違, う違う2万5000円買えるんでそういった意味でもちょこっと高いかなっていうぐらいですねでこれ税込みでいくと3万円するんでそれを考えるとうーんっていうのは実際正直なとこありますなんで実際手に取ってみて、えー、使ってみてはいかがでしょうかっていう話でしたで僕がその3万円を出して買ってよかったかっていうと僕は買ってよかったです なんでかっていうと、NICAN のイヤホンはなかなか使ったことがなくて、えー、これがいいなと思った理由は軽さですね。ミニマリストとしてお話しさせていただくと、やっぱり軽くてで、プラスその互換性、iPhone と AirPods の互換性がいいんですぐつながるっていうのがありますで。別の会社のイヤホンを今まで Bluetooth でつないで使ってたんですけども、やっぱり iPhone 同士、iPhone じゃない、Apple 製品同士、早いですね。開けた瞬間につくし、開けた瞬間につながるしっていうのもあって、すごく使いやすいかなというふうに思っています。なので、今度からはですね、僕はこれを使って仕事をしたりだとか、ノイズをキャンセルしてで、自分の世界に没頭して、没頭しながら仕事をしたりだとかっていうふうにしていこうかなというふうに思います。今日はですね、最軽量と言われているノイズキャンセリング、AirPods の早速のレビューをしてみました。皆さんいかがだったでしょうか実際購入する人は購入しない人はいらっしゃると思います。 ちょっと僕も1週間2週間1ヶ月ぐらい使ってみてまたどんどんどんどん Twitter なんかでレビューするんでよかったら Twitter のフォローもよろしくお願いします、えー、チャンネル登録もよろしくお願いしますまた次回ですねミニマルのアイテムをどんどんどんどん発信していくんでよかったらチャンネル登録お願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたババイバイ